こんにちはブロードです今日はですね、スキルがなくても月5万円稼ぐための副業、フリーランスの仕事についてまとめていこうと思います。2020年、よりフリーランスの仕事だとか、副業がより活性化してきましたよね。じゃあ、この年になった場合に何をすべきなのか、僕がスキルがなかったとしたら何をするんだっていうのを今日はお話ししていこうと思います。僕のチャンネルではこうしたフリーランスの仕事の方法だとか、あとは月8万円で生活するコスパのいいミニマルな生活についてまとめていきます。えー、よかったらチャンネル登録 よろししくお願いしますスキルがない場合月5万円どんな仕事をするのかなっていう話なんですけども実際やっぱ何していいか分かんないとかどれがおすすめなのっていうのがあると思いますもういろんな人が月5万円稼ぐ方法だとか配信したりだとか僕もね以前1年ぐらい前にですね月5万円稼ぐ方法っていうのをまとめていきましたデザインだとか YouTube の編集だとかあとはライティングだとかっていうのをまとめたんですけども正直ねいろいろありすぎて分かんないとじゃあ実際あなたがあのスキルがない場合に 僕がねどんな仕事をするんですかっていうところを聞かれた場合に今年だったらこれだなっていうのを今日はシェアしていこうと思います実際やっぱりね僕もやっぱゼロ知識から独学で方法をやってきました例えば会話の勉強だとか会話のブログもそうですし動画編集もちょこっとやったりだとかあとデザインだとか あとはライティングだとか執筆だとかっていうのも全部もう独学ですもう独学でやれる時代多分おそらく僕のチャンネル見てくださってる方はみんな独学がもうね一番コスパ良くて一番簡単で一番歌っ取り早いっていうのはご存知かとは思うんですけれどもコストパフォーマンスよくスキルなしでもあの独学してまずは勉強するっていうのが大前提ですよっていうところはえー、ね押さえておサイト置いたらいいかなって思ってますでプラス何していいのかっていうところの 前に本質を捉えておくとあの、やりたいことをベースに蓄積させるっていうのがすごく重要になってきます、えー。例えば、やっぱり日雇いのバイトをしたりだとか、アルバイトをやったりすると、もうね、簡単に月1万円とか月5万円ぐらい、ね、収入を上げようと思えばできるじゃないですか。ただ、それが蓄積されるかって言われると、蓄積されないと。どういうことかっていうと、一過性、一回で終わってしまう仕事なわけですよね。そういった一回で終わってしまうような仕事をするんじゃなくて、これがフローじゃなくて、そのストックできるような。 蓄積されるようなスキルが蓄積されるような仕事を選ばないと今後のこと未来を想像しながら仕事する上で必要になってくるかなというところでストックできる仕事を今日はまとめていこうと思います今日の話は3つお話まとめていきますまず1つ目僕がスキルがない場合何をするかなと思った時に一番最初に思い浮かんできたのは好きなイベントを作ることですこれ結構ね やってる人少ないんじゃないかなと思うんですけども、えー、好きなイベントって何かっていうと例えば英会話のカフェだとか、えー、フリーランスの交流会だとかミニマリストの集まりだとかこういうイベントを開催するっていうのも面白い趣味の一つになりますこれね意外と簡単で例えばあの、ね、25人2000円の参加費で25人呼ぶと5万円なんですよ月5万円稼ごうと思えばまあやろうと思えばできるところですよね で結構あのミニマリストの会だとか、あとはフリーランスの会って結構日本全国で最近増えてきましたで。フリーランスなりたい人だとか、ミニマリストの方だとか、SNS で募集されてて、もうめちゃくちゃ ね, あのね、参加者殺到してるぐらいすごい増えてるんですよ。いやそれは面白いですよね。で、まあ、そのね、参加費2000円だったとしたら、やっぱ会場費どうなるのとかあると思うんですけども、まあそのね、会場費の選び方だとかもコツがあるんで、今日はシェアしていこうかなと思います。そういった好きなイベントを すするとと何が面白いかっていうとやってうやぱり一家制なんですよイベントってねイベントって一回で終わってしまう仕事なんですけども蓄積されるることができるんできんすよそれどういうことかっていうとミニマリストだとかフリーランスだとかあとはフリーランスなりたい人だとか英語を勉強したい人たちが集まってくるんでそういった人たちと仲良くなれる交流できるっていうのがストックできるポイントです。 えー、ミニマリストの場合例えば SNSTwitter だとか、えー、YouTube だとか Instagram やられてるんでそういったところで募集できたりだとかそうすると何がいいかっていうとあのこの人はミニマリストとして有名なんだなとかってい う, ようなブランディングもできるしこの人はミニマリストのイベントやってくれる人なんだなフォローしようっていう形でその自分自身のブランディング自分自身のフォロワーさんにも周知できるんですよこのフォロワー経済っていうふうに言われてる今フォロワーさんを増やす 目的じゃなかったとしても、イベントをすることによって周知できる、みんなに知ってもらえるっていうのはすごくいいポイントです。なんで、この人はミニマリストのイベントしてるから。で、例えば、有名なミニマリストの方がイベントしたいなと思った時に、僕のところに来たりだとか。 フリーランスのイベントしてる人のところに来たりだとか依頼が来たりだとかするわけですよそうするとやっぱりね好きなことをイベントにして仕事できたりだとか月5万円ぐらいだったら大体ねサクッと1回開催すれば収入になったりするんでそういった意味でどんどんどんどんイベントをやっていくっていうのはおすすめかなと思っていますもしスキルがない場合僕がスキルがなかったらイベントバンバンします毎週ね違う分野のイベントして今週はフリーランスのイベントして来週はミニマリストのイベントして 来週はあの英会話のイベントしてっていうようなイベントをどんどん作っていくっていうのもありかなとで場所なんですけども場所って結構あ面白くて何がいいかっていうと特に飲食店がおすすめです僕が、えー、よくやってたのは飲食店 の, あの夜営業で貸し切りをするんですよ、えー、例えばバーラとか例えばレストランちょっとしたレストランとかで結構あの、ね、収入ってねあんまりないんですよなんでかっていうとやっぱ平日の収入って少ないんですよね 例えば10席 の, の, のバーだったりするとまあねイベントすると20人30人入るんですけども10席のバーっていうとやっぱり単価が1000円2000円3000円ぐらいにしかならないというところで、まあ、貸し切りだとかすると2時間貸切ででで万万円3万円ぐらいで借りりてたすするんですよねその売り上げになってくるとその夜の営業平日で10人ぐらいしか来ないと仮定したとしても単価1000円で1万円ぐらいしかならなかったり 2万円 2,000 円だったとしても2万円ぐらいにしかならなかったりするわけですよそういった単価を計算していくと意外に借りやすい貸し切りしやすいっていうのがあるんでそういった意味で平日に、えー、イベントしますとでいろんな人をあの呼ぶんでよかったらケータリングを準備してくださいねとかで1杯は無料にするんですけど2杯目以降はあのチャージというかあのお店側に全てあの課金されるようにしますと、えー、参加費は 2,000 円なんですけど1杯は無料でっていう形で。 えー、無料にさせてもらって2杯目以降はお店に全部あのキャッシュバックされるようになってますっていうような契約をするとイベントはしやすいかなとで特にイベントできるお店を探す場合にはやっぱり過去にねイベントしてるような、えー、バーだとかを、えー、当たってみるとすごくやりやすいかなっていうところですまずは僕だったらスキルがなかったらイベントするっていうところでした次2つ目なんですけども何かっていうと好きな フ, フリーランスのプロデュースをするっていうところです 好きなフリーランスのプロデュースするって何かっていうと、例えば、フリーランスめちゃくちゃ増えたんですけど、あの、サイト制作が苦手だとか、インスタの運用が苦手ですとか、動画作ってみたいとか、写真撮りたいっていうような方も結構いらっしゃって、もういろんなニーズがバーって集まってるんですよね。僕もフリーランスのイベントやったことあるんですけども、あの、どうやって集客したらいいかわかりませんとか、どうやってサイトを作るんですかっていう方もいらっしゃるんですよ。中にはすごく、そのね、 あの口コミでめちゃくちゃ広がってるフリーランスの方もいらっしゃったりだとかあとは例えばヨガのインストラクターさんだとかやっぱり綺麗な方だとかすごくねあのお客さんいっぱい持ってる方がいらっしゃいますただその予約システムがもうアナログで紙に書いて予約してますとかっていう方もいらっしゃるんですよなんでそういったシステム面だとかサイト面だとか写真だとか映像だとかっていう話を もらってきて、きあ、それだったら僕ができるんでよかったらプロデュースしますよっていうような形で友達になって仕事をもらうっていうのもありかなと思ってます。 僕がやったのはサイト制作の仕事を一回やりましたね。サイト欲しいんですって方がいらっしゃったんで、ああ、いいですよいいですよっていう形でテンプレートで作ったものを納品させてもらって、ああ、ここを手直ししてくださいとか、問い合わせもちょっと増えるようにどうしたらいいですかとか、写真をこれ入れ替えてくださいっていうような形でもらったりだとかして、ああ、じゃあインスタグラムが今伸びてるんで、インスタグラムやったらどうですかとかっていうようなアドバイスをして。 あーなるほどですねっていうような感じで会話をしながらやっていくもうプロデュースというか、まあ、コンサルというか一緒にやるようなイメージでそんなに僕もお金もらってないんですけどもそういった形で1対1でやっていくっていうのも面白いかなというところですもし僕がスキルがなかったらそういった仕事をもらってからその仕事をひたすら勉強するっていうのもありです、えー、動画編集僕全くできなかったんですけどそういった話をいただいてから 動画編集の勉強したりだとかあとはインスタグラムの運用苦手だったんですけどあこれだったらちょっとインスタグラムをやってみようかなと思って自分でインスタグラムして試行錯誤していってあ何が伸びるのかなっていうのを一緒に勉強していくっていうのもありかなっていうところで次3つ目なんですけども僕がやった3つ目何かっていうとコミュニティサイトを作ることです。 2020年、まあ僕がもしね、スキルがなかった場合にやるかなっていうのは、3つ目はコミュニティを作ることですね。これ何かっていうと、やっぱりフリーランスになりたい、ミニマリストになりたい、英会話カフェ作りたいっていうような、英会話勉強したいっていうようなあの人が結構増えてますで。増えてるんですけど、どこに行ったらいいのとか、どこで友達ができるのって思ってる方もめちゃくちゃ多いと。で、プラスオフラインで集まりたいっていう人もいらっしゃるわけですよね。で、イベントを作りますと。 でイベントを作ったんですけども正直あのイベントを集まってきてくださった方1回だけ参加してあの盛り上がって帰って終わりっていう方が結構いらっしゃるんですよねなんでその集まってきてくださった方たちを、えー、お Facebook のオンライングループに集めたりだとかあとは、えー、僕がやってるようなオンラインサロンを作ったりだとかして、えー、ストックさせるというか。 またイベントををするるに呼べるような環境を作っておくっていうのもポイント で, でプラス僕がやったのは何かっていうとあのフリーランスをを宣伝できるようなあのサイトを作りましたこれ実は今の僕がやってる福岡のメディアにつながってくるんですけども福岡で一生懸命頑張られてる方を僕は応援したいなと思ってて当時ですねなんでその人たちがやってるような仕事を記事にしたんですよどんな仕事をされててどういうふうにやってるとで例えばそのねあの フリーランスの人の名前を入れるとその検索した時にその僕の記事が見れるようになっててでそこから問い合わせが飛ぶようにっていう風になったりだとかインスタ飛ぶようになったりだとかっていうようなプロデュース業を、えー、サイトを作ってやりましたこれはもう本当にお金もらわずにやってた時期もあったんですけどもそういった蓄積もう今百何十記事あるんですけどもそういった記事を蓄積させていくことによって結果結果ですよ今はあそこに 広告を打ちたいですと PR の記事を書いてくださいっていうような依頼が来るようになりましたやっぱりブログだとか YouTube だとかもストック性蓄積させていくっていうのがポイントになってくるんでそういった意味で蓄積できるようなノウハウをため込むっていうのもいいのかなと僕がやったのはコミュニティが生きるようなフリーランスの人を宣伝できるような記事を作ってそれをサイトストックとしてまとめていくとそれが福岡のメディアになって今はそこから取材の依頼が来てて で例えばジムの取材に行ったりだとか例えばヨガの取材に行ったりピラティスの取材に行ったりっていうのを今はやってるっていう感じですコミュニティサイトを作ってみるとすごく、ね、いいんでぜひぜひやってみてみはいかかがでしょうかで今で言うと例えばねあのミニマリストの方がめちゃくちゃ増えてきてるんでミニマリストのコミュニティサイトを作ったりだとかあとはミニマリストがやっぱりいろいろいる中でどんなミニマリストがいるのっていうのを宣伝できるような媒体を作ったりだとかっていうのも面白いかなっていうところでまとめていきました え今日はですね月5万円稼ぐんだったら何をすべきなのかと、えー、特にスキルがない場合2020年に今こそやるべきことっていうのをまとめてみました実際に、ね、再現性結構高いのかなと思ってます僕の中では、ね、なんでイベントやってみたいだとか好きなイベントをして好き、えー、な人を集める、えー、次は、えー、好きなフリーランスをプロデュースしてみるっていうところと、えー、プラス、えー、コミュニティサイト作って、えー、その好きなフリーランスを宣伝してみるっていうのも